映画を作るそれだけに人生をかけた者たちの物語映画監督編集マンになりていやつはめちゃくちゃ勉強になりますようこそ夢と狂気の世界へいやそうだよな自分自身もですねリア充だとこんなまけ越しい映画撮らないと思いますーいカメラ OK 音 OK 役者 OK よーいスタート はいどうもみなさんこんにちは。監督ラボの監督です。はい、というわけ で, でこちら映画レビューをするにあたって、監督だからこその思いをですね、詰め込んでおります。監督自身自主映画を18年間撮り続けおりまして、現在80本ぐらい撮っております。そういった身に置いている自分だからこその映画レビューをしていきたいと思います。 この映画を知ったきっかけがですね映画館のサイトで公開予定作映画大好きポンポさんよく編を見たところ これは面白いんじゃないの自分も映画を撮ってる身としてかなり響くものがありました。この映画を見た後ですね、速攻でパンフレット売り場に行きまして、と買おうとしたのですが、売り切れておりました。原作この1巻とですね、こういう感じの漫画です。2巻、3巻、スピンオフ作品、映画大好きフランちゃん、大人がいてしまうぐらいハマりました。今回です、映画と漫画1巻を含めたレビューをさせていただきたいと思います。はい。で、はまずこの映画大好きポンポさん、本編時間はジャスト90分。声優はこちらの方々。 制作はクラップこの世界の片隅にというアニメ映画の制作プロデューサーが独立して代表取締役になって立ち上げた会社この世界の片隅のスタッフも結集して作った長編映画1本目がこちら映画大好きポンポさん原作漫画がありまして杉谷翔吾さんこの方はですねアニメ会社でデザインや企画用の漫画を書かれている方で2015年ですね深夜に5分アニメの企画で映画大好きポンポさんを書きましたただですね企画が ししてしまいいい2017年ににじじゃゃ個人的に描けばいいじゃんというわけで、イラスト投稿サイト、ピクシブに投稿したところ、大勢のクリエイターから応援されて、閲覧数が上がり、2021年劇場版が公開されました。ちなみにですね、アニメのキャラデザーは、ソードアートオンラインの足立慎吾さん、簡単にストーリーを紹介していきたいと思います。映画プロデューサーのポンポさんのもとで、制作アシスタントをしているジーン君。彼は、見た映画を全て記憶している映画2の青年。ただしですね、映画 映画を撮ったことがありませんえ、わけあってですね15秒の予告編 cm をポンポさんに任せられそれがきっかけで1本の長編映画を撮ることになりますその15秒シームがとてもよくできていたがためにその後ですね長編映画の監督に抜擢されますここからはですねネタバレします映画館に行く方作品を見る予定の方ですね動画を止めてくださいこの作品を語るにはですねネタバレをしないで語るのははっきり言って難しいです自主映画を80本撮っていて18年間やっている自分のそういった体 体験も踏まえてめちゃくちゃ熱く語っていきたいと思います。 え、まず最初、10分15分ぐらいは、正直言います。ハマりませんでした。一つ目、絵のタッチがちょっと癖があったかな。まあ主人公ジーン君に関しても、マ。まあこれ以後で知ったんですけども、死んだ魚の目をしております。正規がない。あと、もうポンポさんに関してはもう、ザ・アニメ的な感じなので、最初はですね、入りづらかったです。ただですね、映画を全部見た、今だと言いますが、絵に謙遜する必要はありません。二つ目の理由、世界観設定がちょっと奇抜。この作品の舞台はですね、映画の都、ニャリウッド。ハリウッドではなく、 ニャリウッドそして、もう見た感じ日本人なのに、ジーンとかナタリーとか、英語圏の方の名前となっております。そういう部分で違和感がありまして、ちょっと入り込めずにいました。つめ、とにかく最初、説明がなく、淡々と進んでいく導入部。テンポがいいんで、つまらないというわけじゃないのですが、説明がないので、んこれはどういうことかな細かく説明がないので、その部分で監督は最初はハマりませんでした。 えー、主人公、ジン・フィニー。まあ、こう見えて日本人だと思います。学生時代はですね、クラスの最下層にいまして、学校の授業が終わると、逃げるように家に帰り、映画を見ていた。まあ、そんな青年です。もうわかるわ。自分も帰宅部だったんです。友達が一人もいなく、そういう学校生活、どうでもよかった。まだ見ていない映画がたくさんある。だからこそ楽しめた。そういう少年でした。ジンクはですね、社会に馴染めない青年です。映画がなければ、自分の存在意義が見つけられない。あと、映画の撮影現場で ハットを被っていくんですよ監督自身もですねこのハット自主映画の現場でかぶっていくんで、うん、これ俺じゃんってちょっと一瞬思いました映画とこの原作本を見る限り彼がハットをかぶる理由が描かれてないのでまあ、どういう理由でかぶるのか分かりませんが監督自身はですね自分が大好きな映画を学んだ大師匠ロバート・ロドリゲス監督影響されてもう帽子をかぶれば映画スイッチオンみたいなかぶっている理由があります うんこの映画やべえなって思ったところ、ジーンくんがですね、そのポンポさんに呼び出されます。その現場に遅刻しちゃってえ、バスに乗るんですけども、そこでね、この後紹介する新人女優ナタリーが見たまりを走るシーンがあるんですよ。そこでね、こう、絵になるんですよ。見ている光景が映像、映画枠になる。これも監督すごい渡ります。言葉で説明はしづらいんですが、例えば会話している時とか、ロケーションとかでもそうなんですけども、見ていると、その光景が映画の構図で頭に入るんですよ。で、今回のこのジーン、 くんの映像もその女の子が水溜りをパシャパシャパシャって走っているとか、バーンと映像になるんですよ。そのシーンがめちゃくちゃ良かった。ちょっとスローモーションになってね。ここから、ん、この映画やべえなと。 思いました本郷ポンポンさんにですね、この15秒 CM 作ってみない抜擢されますこの15秒 CM、映画本編って基本的に長いじゃないですか。で、その90分をたった15秒に収める難しさっていうのはすごいわかります。今ですね、自分が作ってる実習映画はだいたい10分ぐらいの作品なんですよ。以前はですね、予告編を毎回作っておりましたが、この予告編、本編よりも難しいです。時間がめちゃくちゃかかるんですよ。作品のつかみだったり、意外な展開、落ちとか、1分の枠で面白そうな 要素を見せますで全部を見せないである程度空白もう脳内補完でこういうことになるのかなもうワクワクドキドキさせるようなそんなところをテーマに予告編って編集しているんですよでその予告編を完成させたジーンくんトンボさんに見てもらったところんいいよというわけ で, ですねなんとですねこの後長編映画を任されます主人公がジンくんそしてさらに同じ状態で新人女優ですねあたりウッドワークなんですけども住んでいるところはですねの宮田す限りとうもろこし畑地平線 続くハイウェイ退屈で何もない町に住んでいる女の子ですだから私は映画に恋をした映画だけが私の心を満たしてくれたんだ学校のクラスメートに私「私女優になるだよ!」と 言ったところ、無理無理無理無理。でもね、おばあちゃんだけは、ナサリーのことを信じてくれた。えそして、たくさんバイトをして、映画の都、ニャリウッドに出てきたというわけなんですよ。ニャリウッドに行ったからといって、デビューという話は、まあ、そんな簡単に人生は甘くない。30本ぐらいのオーディションを全部落ちて、まあ、雨降ってる中で、交通へのバイトが終わった帰り道、朝の状態で、で、も、ま、う、あ、ボロボロ涙がこぼれ落ちるんですよ。夢を捨てるためにここに来たんじゃない私は夢を叶えるためにここに来たんだ女優は笑顔。 が一番いろ、まあ、んなね、今までのものまで、パーンって言って、もうニカッと笑うんですよ。そこから、もう走るシーン。ここめちゃくちゃ良かった。なんか、すごい響きものがありました。え、そんなわけで、ポンポさんの知り合いの人気女優、えミスティア。え、ミスティアは、綺麗と可愛いを兼ね備えたトップ女優。B 級映画に出てるんですけども、その考え方は、マジでリスペクトです。こう見えて、腹筋がバキバキに割れてます。で、映画で、まぁ、肌を露出する場面と、お腹が見えるシーンは、逆にね、少し太って で映画に出演するというですねもうむちゃくちゃ努力している方ですダラダラした生活をしてるとやっぱりそれは第一印象に映るし芯がしっかりしてなかったら絶対に努まらないと思います、まあ、そういう意味で俳優女優はリスペクトしております辺りがミスティアに問いかけます結婚とか子供は考えないんですかとああそういうのはいいや私の夢は自分で自分の出る映画をプロデュースしたいのと語りますいやかっこよすぎでしょあともう一個かっこいいところがあって映画の後半ジーンくんが監督する映画には出なかったの で、すすすがが途中でで追加撮影をする際にミステア抜擢されますでそこであえて自分の名前を外してほしいと言います。それはなぜかというと、脇役じゃなくて、主演で出たい。だからここで名前を出したくないから、今回は名前を外してくださいと直談します。自分でそう決めてる意思は熱いなと感じました。トップ監督も出てきます。目はね、もにゃもっていう感じなんですけども、コルベット監督、B 級 A がばかり撮ってる初監督を任されたジンクに助言をします。このセリフが めちちゃゃきまししたたた評判にに世間けを狙っっら発泡美人でぼんやりした映画になっちゃうだからそれよりも誰か一人、その映画を一番見てもらいたい誰か一人に作ればいいんだよと。そうすることでフォーカスが絞られ、作品の伝えたい輪郭がしっかりするとアドバイスをしました。うん、なんかわかる気がします。監督もですね、自主映画やってて、作品映画祭のコンペとかに出してるんですよね。一時期ですね、過去の作品から見てこういうのが受かってるから、こういうタッチの映画を作ろうか、ニヤニヤみたいなことをした こときもありましたただねそれで例えば受賞したとしても嬉しいかワクワクするかそんなわけでまぁ、あ、評価はもらえていないんですけども自分が語りたい映画をねここは伝えたい映画をもう今後まで撮っていくと思いますはいえ続きましてポンポさんまあこの映画のタイトルに出てきます映画大好きポンポさんのポンポさん名前がですねジョエルダビド ビッチ、ポンポネット、ポンポさん。映画版と原作漫画で見た限りですね、年齢が出てきません。もうこの人何歳なんだろうね。小学生、中学生ぐらいに見えちゃうんですけども、謎です。ポンポさんなぜプロデューサーをしてるかと言いますと、おじいちゃんがですね、超凄腕の映画プロデューサーです。幼い頃から映画をですね、強制的に見せられて、自分も含め子供って長い映画って変えられないと思うんです。彼女が言うんですね、映画に余計な肉付きはいらない。脂肪まみれの映画はダメ。えそういった理由から、短い映画、 90分ぐらいがいいがと断言しておりますで劇中でもですねジーンくんがポンポさんについて独白するシーンがあります脚本の可能性役者や監督の能力を精査する審美眼、スタッフやキャストをやる気にさせる人間的魅力強い決断力ポンポさんは映画に必要な才能を全て持ち合わせている銀幕の申し子だとジーンくんが語っておりましたちなみにですねポンポさんがジーンくんをアシスタントにした理由がたくさんいるアシスタント候補から一番目に光がなかった ったから他の若い子はみんな目がキラキラしているそれまでの充実した学校生活友達や恋人と光り輝く青春を謳歌してきましたっていうみずみずしい綺麗な瞳だけど満たされている人間は満たされているが故に物の考えが浅くないだって深く考えなくても今が幸せだからそしてポンポさんが言います幸福は想像の敵彼らにクリエイターの資格はなし社会に居場所がない人間特有の追い詰められた目をしているの 現実から逃げた人間は自自分分のの中に自分だけの世界を作るまさに創造的精神活動まあ、あと絶対にジョイン手を出さないしね。と、ポンポさんは語ります。なるほど。いや、そうだよな。自分自身も、ね、リア充だったら多分こんなまどろっこしい映画撮らないと思います。まあ、監督自身も30を超えまして40の壁に差し掛かろうとしております。でもなぜ映画を撮るのか。まあ、正直お金も時間もめちゃくちゃ取られますよ。30ぐらいだったらま、結婚してる。家も持ってる。 持っってててるる仕事でもも出世して給料ままあまあ入ってくる、まあ、そういうい生活がただ、そういった過程を持っていると、自分だけじゃない、奥さん、子供、そういったところに注力を注ぐ必要があります。ただ、人生は一度きり。映画には夢があるし、希望があるし、なんかワクワクするものがあるんですよね。実際のリアルな自分がワクワクしちゃうと、ワクワクする映画とかは撮らないと思うんですよね。監督はどっちかというとワクワク派です。映画を見るんなら、もうワクワクしたいんですよね。もう心から 楽ししめるるそそて感情ををさぶられう、まあ、ういい映画を撮りたいだから、現実世界にワクワクがない限りは、映画はこれからもえ撮り続けると思います。え、むしろ自分の柱ですからね。ちょっと、えっ、ー、と、熱くなりすぎましたが、あとちょっと面白かったエピソードが、ジーンくんがですね、ポンポさん、このニューシナ・パラディス面白いんですよねって聞きます。このニューシナ・パラディスは約2時間の映画です。ポンポさんがさらに返します。真面目な話。2時間以上の周知を観客に求めるのは、現在の娯楽として優しくない。え制作者はシーン とセセリフををしししてでききる限り簡潔にメッセージを表現すべきだ脂肪だらけのプニプニした映画は美しくないとえー、これは、ポンポさんの映画のビジョンなんで、全部が全部ね、短い映画がいいっていうわけではないと思いますよ。まあ、監督もどちらかというと、短くてコンパクトな映画がいいです。あと、監督ラボもそうなんですけども、もう、できる限り余計な間とかは切って切ってま、コンパクトで密度が高い。動画を見てもらう分においては、その方から時間をいただいている状態 なのでこれが見せたいこれが言いたいこれを伝えたいというわけで切れるところは切っておりますと言っても長い映画が大嫌いってわけではありませんロードオブザリングあれは本当にねまぁあと大好きなインド映画インド映画も3時間ザラなんですけどもほんと面白かったらまあ長くてもいいんだよねジンクも言ってんですけども1分1秒でも長い映画の方が楽しめるっていうタイプもいます自分が作る動画や映画はできる限り短くして現役カルピスのままお届けしたいです はい。え、そのわけでですね、ポンポさんが語る言動だったり、思想は、もうめちゃくちゃ共感できるところがたくさんありました。実際そのポンポさんがいたら、語り合えるなと思いましたね。ジーン君に任せる、初監督させる映画はですね、自分で脚本を書いてます。で、その脚本が当て書きです。役者を見て、インスピレーションが湧いて、それをキャラクターとして書く。これが当て書き。監督もですね、この当て書き結構やります。まあ、80分ぐらい撮ってるんですけども、何回か使う役者さんがいます。それはね、まあ、スケジュールの関係で会うっていう方もいるんですけども、この人じゃなかったら、 成立しないだろうでその人のキャラクターを掴んで脚本に書き上げて出てもらうまあそうすることでまあ、ポンポさんも劇中で言ってんですけども間違いなく面白い作品いい作品に仕上がりますまあそれとちょっと似てるお話なんですけども映画は一人じゃ作れませんまあ、作れるって作れるんですただ例えばその監督がね女の子の役はできないですよねおっさんの役まあおっさんはできるかもしれない100歳のおじいちゃんとかそれを自分でやるには限界がありますであればやはりそれ相応の年代の方をですねキャスティング配置して 作る現実にすのってまあまあ難しいでもねそれがねピタリとはまった瞬間のあのワクワク感はほんとやべえなとあとですねこれも作品によってあるんですけども撮った瞬間ビリビビとくるシーンマジであります俗に言うキラーカットですねこのカットを撮るがために撮ったみたいな、まあ、そういったものがですねキービジュアルとして使っていることが監督が多いです<笑> はいえ、続きまして、編集。冒頭でも伝えた通りですね、この映画、90分の映画なんですけども、映画学校に行かなくても、この編集に関して、この映画を見るだけで、めちゃくちゃためになると思います。編集はですね、語ると本当奥が深く沼です。最初のスタート地点は、もうジーンくんが主役なんで、ジーンくん目線で物語が動いてきます。ジーンくんと女優ナタリーが出て出会うシーン。そこで、時間軸がギョワーンと戻りまして、ナタリーが、そのジーンくんに会うまでの流れが描かれます。基本、まあ人間。やはり こういう感じで見ると思うんですよ自分がいるからこそそういった今までの経験やらバックボーンがあるからこそ嬉しい楽しい悲しいムカつくとかそういう感情があるかと思うんですで、それは一つの個人なんですよねで、それを別の人から見るとそうは見えないだというまあそれってやっぱとても映画的に映してるこの前半のシーンは映画的に面白いなと思いました目線が変わればストーリーとか映画の撮り方って結構変わってくるかと思うえどのシーンを切り取るかどのシーンを外すか切る時のね編集 ソフト監督自身も使っておりますアドベプレミアプロというものが出てきます。もうめちゃくちゃ出てきて、も う, うわあわかるわかるその画面。カットとかで、ね、こういうパンパンパンパン、スペーススペース、あえついでに言うんですけども、編集作業ですね。フィルムがザーって流れてくる演出があるんですよ。で、そこで、まあ、ザーって流れるので剣を持って、もうスターン、スターン、スターン、シャシャ演出があるんですよ。ここはすごいなんか映像的に面白いなと思いました。編集の切る作業って本当に辛い部分もあります。作品をうまくコンパクトにまとめて、うまくはまったところは、 うんっていう感じなんですけどもの尺とか見せたいがたたためのシーンによっってはで撮ったら、ね、カットするただそういうところです。切れないなっていうと、もうどんどんどんどん尺が伸びて、間延びしちゃうんですよ。だからこそ、作品のためをもって切る作業。例えば編集をつなげております。で、ここをちょっと変えようかなーって思った時に、これを外します。そうすると、まあ詰まってくるわけですよね。映像パートと、あと音パート、交換音、エフェクトとかも、もう全部ずれていくんです。となると、まあ時間 か, かりますよね。 して ま, で正解がないからまあ、それがまあ、醍醐味なんですけども、まあ、そこで良くなる場合もありますし、ダメになっちゃうな、まあ、それをひたすら繰り返す。それが映像編集です。監督もですね、まあ、実映画18年やっておりまして、確かに、まあ、初期の頃と比べたら編集は早くなったけども、相当時間かかりますね。この動画自体の分数もまあまあ長いと思うんですけども、長い以上に編集はもうめちゃくちゃかかってますからね。大会なんですけども、その撮影時間の10倍は編集にかけております。それはなぜかというと、できるだけ 密ストが濃い動画にしたいからそしていかに退屈させないで見せるかというところに焦点を縛っておりますこれもですね正解はありませんその編集はね見づらいって分かりづらいなっていう結構指摘が入る時もありますただ視聴者側に全部寄っちゃうとそれってえ自分が作る必要であるのかなっていう。て好きな映画ってテンポがいいんですよロバートロドリゲス監督の映画だったりカ下村龍平監督花ぶさを務監督が大好きなんですけどももうめちゃくちゃテンポいいんですよジェットコースターみたいに切れ目がなく面白いのがブンブンブン飛んでくる この映画はそういった部分ではテンポがめちゃくちゃいいかなと感じました。あと編集にプラスして言っておきたいのが音楽ですね。映像編集って色々組み合わさっていますが、その音楽の入るタイミング、この映画めちゃくちゃ良かったです。徐々に入って、えここで編集ももうブワーンといっ映像と音楽がうまくハマった時の快感はやばいですね。自分の映画でもハマった瞬間、おぉた、ね なります。あとですね劇中でも触れられておりますが映像編集ってめちゃくちゃ悩みますジンクもですねその部分では葛藤されておりまして映画プロデューサーのポンポさんのおじいちゃんに「君はなぜ映画を作るのかね?」そして「君の映画に君はいるのかね?」これって、 こう深いんですよ。誰が作るか。やっぱり監督をやるには、自分の言いたい、伝えたいものっていうのは必要なんですよ。じゃないと、自分が映画を撮る必要がなくなってくるから。まあ、特に監督脚本やってますと、もうめちゃくちゃ投影されます。一体と言っていいぐらい。あと、劇中でもありました。撮影時間が72時間分。まあ、それを、まあ、90分に縮めるって、多分めちゃくちゃ大変だと思います。まあ、そこで倒れちゃうんですけども、病院の病室に運ばれます。で、ポンポさんが言うんですよね。ジーンくん、他の編集者を探すかと。でもジーン君 病室から出て編集室に行くところ暑いなとやっぱ自分で撮った作品は自分で編集したいっていうのはありますね18年間やってきたからわかるんですけども撮影現場に行って撮った映像はやっぱ自分が一番わかるそれを撮影現場に行ってない人に任せるかなり変わってくるんですよまあそれが正解かもしれないけどもけどもやっぱり自分が作る映画は自分が一番信念っていうのはあると思うんですそういった部分は邪魔だっていう人もいるかと思うんですけども監督らもそうなんですけども自分で編集して たたいいなっててうススタンスははあありますすすすねね、まあ、何回か、ね、監督ラボのの動画本本当に忙しぎ任がるんででけど一方はです、ね、そうじゃないんだなって最終的に作ってもらった編集を全部取っ払って最初から全部自分で作り直したって過去はありました。そういうわけでですね、やっぱ編集って辛いものはあるんですけども自分が成長していく段階でもあるんですよね。辛いところ、これはもう映画編集だけじゃない。何かその辛い経験があったらそこを乗り越えたからこそいける到達点だったりできることが増えるんですよ。 映画、まあ、動画も含めて、それを生かすも殺すも編集したいだなと思います。同じ素材を与えられても、それぞれ人によって編集する、このカットを使う、このカットはいらない。やっぱそれはね、たくさん突き詰めて編集していくことによって、自分のスタイルっていうのは、おのずと確立されていくので、編集に関しては、まあ、これからも監督はですね、動画編集を通じて、さらに上のレベルに上がっていきたいなと思います。<音楽> はい、というわけでですね、長々と語ってまいりました。いやこの映画ですね、個人的に最初の10分、15分は生まれなかったのですが、もうそれ以降はですね、1個前1個マ無駄がない、本当にテンポがいいジェットコースター映画でした。これ好きだなと思ったのは、新人監督ジーン君と新人女優のナタリ。まあよく結構映画の展開であるのは、苦のを分かち合ったがためにちょっと恋仲になるみたいなえ。この作品は、そういったことは一切ありません。なんだろう、そこはすごい監督も共感を覚える部分なんですけども、新人 監督ジーン君は今まで生きてきた人生の中で映画を撮ることが本当に夢なんで新人女優のナタリーに関しても今までの人生いろいろと見てきた中で女優になるということそこで人はそれぞれって軸っていうのがあるかと思うんですよ監督自身もですす、ね、全ての軸もう一番重要したいのは映画まあ最近はね、まあ、動画プラスアルファになったんですけどもそこの一番重要なところを描いているからこそ、まあ、2人がイチャつかないところ自分の柱だからね本編でもです られてています映画以外のことを結構切り捨てたととととここころろろありますねそういいったたたちゃんと描いてくれたところただ、そういったところはね、まあ、人によってはですね、自分勝手だとか、逃げたとか言われるかと思うんですけども、うん、それは、人それぞれ個人かと思います。みんながみんなね、これが幸せだと思ってるけども、まあ、その人によって違うなと思ったら、まあ、それは貫いていいかと思います。監督自身もですね、これから映画、動画を撮っていくという信念はね、本当に自分の柱なんで、もうこれが崩れちゃうと、自分の存在 って何かかかなななとといいうここになりかねねのででれからもです、ね、最高な映画最高な動画をですね出していきたいなと思っておりますっていうか出しますそしてその終わりは自分がもう最初にも言った通りリア充になって映画よりも楽しいものを見つけちゃった時かもしくはもうそうだね本当に物理的な問題だね頭がもう記憶が老化して体がもうヨボヨボで撮影現場まで行けないおじいちゃんになって手が動かないとかね脚本書くにも全然ストーリーがっていうふうになったらこの場から去ります がそれ以外はですねおそらく一生続けていくかと思いますまあ、映画も動画も含めて正解はありません映画もねみんなが完璧って映画は作れませんだからこそ可能性はあると信じておりますはいというわけで夢と狂気の世界映画映画に取り憑かれた男なんですけども今回ですねこの映画大好きポンポさんを語らせていただきましたちなみにですねこちらですね劇場で入場特典としてもらったもの劇場限定特典書き下ろしコミック全編となっておりまして今回のその映画版では 描かれていないな主人公ジーンくんのの過去のお話で、すすねが入っった漫画となっておりますでこれ前編なんで、多分今この動画を出してる時は多分後編が配られているのかなあ後編はこの前編につながるストーリーですね。えー、前編の最後は、さあ、面接を始めましょうかという部分となっておりますね。いや、後編見たいけどちょっと時間がなぁ。まあ、あとこの原作本ね、本当にいいですね。映画版とこの原作の違いとしましては、まあ、監督も今回の動画で熱く語りました。編集パー 編集パートはですねこちら本当にすぐ終わります。キャラクターは言っただけども別物と言ってもいいぐらい結構違ってきます。もうこんな映画なかなかないと思います。えー、監督キャストスタッフ含め本当にこの映画めちゃくちゃ引きました。熱い感動ありがとうございます。ということで、ね、この監督ラボでは、えー、自主映画監督が普段はですね商品レビューをやったりですとかたまにねすごい響いた映画をレビューしたりしております。最近で言いますと思い思われ振り振られ、まあ、監督ですね一時期ですね自主映画をちょっとやめていた時期がありました。でそこで。 辞めていた時期に思い思われふりふれを見てまたやろうと心を動かされた内容を語っている是非ともですねまだ見ていない方はこの動画概要欄に貼っておりますので見ていただけますと嬉しいです他のですね作品に関しては全く見てないのですがこの後読みますとても響いたものがあれば動画を撮って出すかもしれません興味がある方はチャンネル登録をしておいてくださいいいねもお待ちしております自分がこういった語った内容はですねいいね一つだけでもすごい救われますというわけで監督ラボの監督でしたではまた次の動画で会いましょう。 人生<笑>そうそういう構図にこう作ってみないと言わば、あポンポさんが切ったぞー似てねえなこれちょっと NGO 最初から泣きやせる映画よりもがつかむつかめつかめてくるんですよえいい作品に仕上がります